Thank、you お乗り込んでまいりますのは地元小金で活動しております小金塾連です小金塾祭りを盛り上げるため踊り踊り好きが集まり結成された阿波踊りの連です第1回の小金塾祭